皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月14日、今週の達人クエストでもらった光の宝珠が大当たりでした。いわゆる限定宝珠というやつが3つも出ました。残り何個あるのか数えるのも嫌になるくらい残っている気がしますが、とりあえず今週は良かったです。 賢者があと少しでレベル126になりそうだったので、血迷って賢者でパニガルムに行ってしまいました。何がどうとか誰が悪いとかいう話ではないのですが、少なくとも回復職でパニガルムに行くことはもうないだろうと決意した瞬間でした。その後なんだかんだありまして、経験値の波数をフィールドモンスターで埋めました。これでカンストは10個になりました。あと半分ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。